ま た, 新, た新しい形での演舞は今日が初めてとなります、えー、とまだまだ荒削りの部分がたくさんあると思うんですけれども精いっぱい楽しくそして、えー、と美しく彼に参ればいいなと思っております、えー、そしてちょっと私事ではあるんですけれども、えー、とあるちょっとね広告をさせていただきたいと思います、えー、と同じチームの長谷川和弘君っ、えー、と手を挙げてください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 ここで、えー、と改めて発表したかったのも一、えー、つ理由がありまして、えー、と金賞会錦北連歌の花中先生に、えー、と私たちすごくよくあのいろんな演舞の方とか指導の方をしていただいたこともあり、えー、と何かサプライズで報告できることはないかと考えまして、今日花中先生が、えー、と 主, 主催をしていただいたここで改めて発表したいということもありました。えー、そしててちょっと名前の方はかけていただきますが、えーと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 好きなチームとなって皆さんに共愛すごいねってもっともっと思ってもらえるようにこれからも頑張っていきますので、えっと、これからも応援の方よろしくお願いいたします大阪予報が長くなってしまいました、はいはい、今から共演の新曲、えっと、先平和く風に舞う演奏させていただきます 何、はいはいはいはい 「そンそラそソそン ありがとうございました。